えっとそうです、ね、今日は前にねオーリーの「ハウトゥーを出して、まあ、それから結構ね、あのー、DM の方で、あのー「オーリー見てください」とか「教えてください」とか結構もらって、まあ、ちょっと結構ねできる限り返してるんですけど。あのー まあたくさん送られてきてでも大体みんなできてない共通点が何個か一緒でただそれを多分本人があんま分かってないからなかなか改善されないんじゃないかなと思ってちょっと今回の動画を急遽作ろうかなと思いましたまあちょっとこれ3つか4つぐらいに分かれるんだけどまあまず えー、とこういうミスミスっていうかこういうオーリーが多いなっていうのがあるんでそういう人はこの動画をちょっと参考にね直してもらえるといいかなと思います。でそのオーリーはどういうオーリーかっていうと。 オーリーが結構ねあの送られてきた DM とか見てても多いんです結構今の見てあそうなるっていう人いるんじゃないですかねでまあこれの原因は何なのかっていうの普通のまず、あ、オーリー ダメな折り こ, のこれの原因っていうのはテールこの叩き足にまず原因があって言葉でねやっぱ説明しても難しいところがあるのでもしこういう折りだなって思う人がいたらちょっとこれ。 動画を見てちょっと参考にしてみてほしいなと思います今の飛べるオーリーと飛べないオーリーの違いをここで足で飛べるオーリー飛べないオーリー ここが多分全然浮きが違う今みたいな感じで浮く浮くのと浮かないので違うと思うんですけどそれの一番の理由っていうのは スケボーを踏みすぎちゃう踏んじゃうから地面と足の間にスケボーが挟まっちゃって小便 飛, 飛んでこないこっちだけここをテールを下にた た, た叩きつける感覚的にはここでスケボー 叩き足が地面を踏まない。地面でジャンプするんじゃなて、スケボーでスケボーの上で自分がジャンプする。これがね。結構やっぱまあ、タイミングの話なんだけど、飛ぼう飛ぼうとして。こっから飛んでも結局はスケボーは？浮いてこないけど、こっから。スケボーの上だけで自分が飛べば。 少しは飛んでくるここ か, からテールを地面に叩きつけるでその時に大事なのは足首の綱これが地面までいっちゃうと足と地面の間にスケボーが挟まれちゃって飛ばなくなっちゃうんでここで地面に叩きつけるっていう感じが 大事になってきますでその時にもう一個重要なのは体がこう斜めとかならないまっすぐ上にだからイメージは上にでこの時にもうちょっと癖がついて僕はこう足首使っちゃうんだけど使わなくてもテールが浮くよ が大事かな結構やっぱこのテールがちゃんと弾けないっていう人が多くてやっぱ前足をするっていう意識が強い人が多くて弾けないで前足をするから無駄な力がかかってタイミングが。 ババラバラになっちゃうって人が多いかなと思うので今みたいにこう後ろが浮いてこない浮いてきてもなんかずっとこうロケットみたいな人はこの叩き方をちょっと改善してみるといいかなと思います。 大事なのがあって叩く場所ろ簡単に言うとこのリスの間を叩けば板はこうまっすぐ上がってくるんだけど例えばスタンスが深すぎちゃったり奥をやるとこっちにこういうふうに上がってきちゃって折ーリムーが曲がった感じになっちゃう。逆に手前だと こういう風に上がっちゃうイメージは足のつま先足のつま先でここの中を叩く 今みたいに上がってくる時にこうこっちになったりこっちになったりしちゃうからできるだけ真下真下っいうかこのビスの中を叩くようにすると痛きますそれをタイミングよく叩いてあげれば浮いてきます みたいにテールの叩くタイミングとかイメージが違うとああやってテールがあんま浮いてこない感じになっちゃうんでそれは止まってやっても走ってやっても一緒ですなんでそうだねそのまずはそのテールの叩くタイミングを覚えることがすごい大事なんで、はい、前足は二の次。 まずはテールを叩くテール叩いて浮くようにするっていうのが大事なんでまあこの動画見て「ああこういう折りしてる俺私」みたいな人はちょっとそこを意識してで「これどうですか?」ってまあ何かたまにね DM 送られてきて返して。 またこう送られてきた時にあんま変わってない子とかも言って一緒ですねみたいなちょっと言いづらいんだけどこれどうこれがいい悪いはまあもちろん来たら返信できるだけするけど自分の中でちゃんと何が良くて悪いのかも理解することで上達も早くなると思うのでまあまずはテールの叩き方で次は前足の使い方 使いい方っていうかちょっととび方とかをやろうかなと思いますそう何個かに分けるって言ったんだけど今みたいな折りの人もいればまた違った折りの形ででもうまくできない人もいて、うん、結構ねこう何グループみたいな感じで分かれちゃうのでそれができるようにそれが そのや練習してる人たちにちょっと分かりやすいように説明できたらいいかなと思います。はいてな感じでとりあえずはオーリーの「h でした o でした。かがかい